皆さん、こんにちは、サルです。先日、飛行機旅をした時に、これと同じタイプのライターが手荷物検査で引っかかりまして没収になりました。とっても残念だったんですが、このように、チャッカマンのように使えるというものについてはですね、えー、純粋な喫煙道具ではないというふうに判断された場合には、アウトになるみたいなのでご注意ください。で、飛行機から降りて、比較的空港の近くにあった アストロプロダクツで早速ライターを買いましたそれがこれですはいサバイバルバーナーとなってますね今までと違う点というのはサバイバルバーナーの名前通りまあ生き残るためのバーナーというんですかね本格派コンパクトバーナーに便利ツールがついてアウトドアに最適ですとということでちょっと今までと違うカテゴリーかなと思ってます 縦横逆さどんな角度でも安定した炎が出るライター専用ガス充填式ですね炎の温度が1200度ということになります品製品の保証が2年間というとこなんかもねちょっと、えー、珍しいなというかなかなかじゃないですかねあそうそうジャンコードはこうなってましてこちら税別で980円となってました株式会社コンテックの商品ですね はい、えー、こんなふうにね、えー、いろんな道具がついてるということでではまずは一回開封してみましょうはい、えー、こんな感じですねあこういうねキーホルダーがついてますねはいあーなかなかですねここの部分がですね金属なんですよ それがね、ちょっと重厚感がありますね。この辺りもそうかなちょっとこの辺りも金属っぽいですね。ここプラですね。ちょっとね、これ面白いデザインじゃないですか。で、こんな風にね、ステンレスがあって、ここにどうもマルチツールが収納されてます。出してみますね。 ーなるほどちょっと細めのねあの先日紹介したビクトリノックスのエスコート並みのね細さあ爪には引っかかります一応ね刃がついてる形になりますなるほどそしてロックはないですがカチンとはまって奥に はい。え、これ、爪やすりと線抜きですね。と、マイナスドライバーというかね。そうですね。まあ、プルタブ開けというか、そんなのがありますね。ははぁ。なかなかじゃないですかね。そして、こちら側なんでしょう。あ、ハサミつい、ハサミね、思ったよりしっかりしてます。 あの、ローソンストア100のハサミよりもしっかりしてますね。まあ、税別980円ということでね。値段も違うんですけど、一応刃もついてるっぽいですね。はい、じゃあちょっと切ってみますね。あ、あ、これね、切れますね。ちょっと意外です。意外なぐらい。特にこう、切るぞっていうね、意識して、 2枚の刃が擦れるような方向に力を入れなくても自然に切れますこれね、優秀ですねちょっとびっくりですこの手のハサミはですね形だけで切れないことが多いんですけどこれはそんなことないですねあのローソンストア100のハサミはね本当に形だけみたいなところがあるんですけどこれしっかり切れますまあ、小さいんですけどねとっても優秀ですで全体的に金属がたくさん使われているので ちょっと重量感があってね、あの、そういうのが好きな人はね、とても好きだと思います。重さ後でね、測って乗せておきます。じゃあね、早速、火をつけてみますよ。どうでしょう。あ、ここが持ち上がるんですね。こういう感じです。いきます。消えました。もう一回。あれ、入ってる 一瞬ついて消えちゃったので、説明書を見たところ、テスト用としてガスを充填しておりますが、ガス残量を保証するものではありませんので、ご使用時には必ず充填してお使いくださいと。ガスの注入方法についてはこちらに書いてます。バーナーのガス注入口にボンベのノズルを垂直に差し込み強く押します。この時ボンベのノズルとバーナーのガス注入口を正確に合わせてくださいねと。ちょっと困ったのは、 えー、残量の窓がないんですね。このね、お尻にガスを注入する部分が見えておりますので、ここからね、注入私がいつも使っているダイソーのライター用のガスボンベですね。やってみます。大体いいですね、これは2、3回やると入ることが普通なんですよね。 合わせてですね、火力調整はこちらのダイヤルをプラスに回すと炎が大きくなると書いてます回しすぎないようにご注意ください残念ながらですね今回のものについてはガスの量を調整してもですね一向につきませんはい、ということでこれはおそらく不良品ではないかと思うので 店舗の方で相談してみようと思います幸いですね、今日購入した時に、こういったあの販売証明書みたいなものもいただきまして、修理の場合は保証書をつけて、下記、住所までガスを抜いてお送りくださいということで、まあ、大阪府大阪市、生野区っていうんですかね。で、こちらにまあ郵送してもいいということみたいですね。えー、ただ、こちらのね、 販売証明書の方には、修理の際にはメーカー保証書と一緒にお買い上げ店にご持参くださいとも書いてるのでね、まあ、郵送しなくてもねあの、買ったお店が近い場合にはこれを持っていけばいいんだと思います。店舗に持っていくとあっさり交換してくれましたので、こちらで確認してみようと思います。ちょっとドキドキします。いきます。 完璧ですね。やっぱりたまたまだったんですね。ちょっと暗いところで撮ってみます。いいですね。非常に安定してます。なお注意点として、連続20秒以上は燃焼させないでくださいということです。 それからこちらの説明書には書いてないんですけどインターネットでこのサバイバルバーナーで検索するとですね通販で売ってるところがいくつかございましてまあ費用も大体いい1000円ちょっとぐらいだったんでまあアストロプロダクツがない場合にはそちらで買ってもいいかもしれませんが注意事項としてガス注入してすぐはつかないことがありますのでその場合はしばらく待ってから点灯してくださいということも書いておりましたのでガス注入直後はつきにくいかもしれません サイズ比較のために以前 c a n d o で買ったものを出してみますとこんな感じです。全然大きさが違うのでお分かりいただけますよね。こっちはね、でっかいんですよね。まあその分安定感があってね、こういいっていうこともあるんですけど、とってもコンパクトでね、ポケットに入れても邪魔にならないっていうメリットはあると思います。あと、バーナーとしてはね、こういうポケットーチ、外のものですけど、比べてみますとね、 少しポケトーチの方が炎が大きい感じでしたね。あとおそらくガストーチといえばこちらがスタンダードで使っている方も多いと思いますので最近ですねまた買い戻したものですからちょっとこちらともね念のため炎の様子は比較しておこうかなというふうに思います。 とということで、ご覧になってもらって分かる通りこちらの外の製品の方が炎の、ね、大きさは少し大きいように見えましたこちらの調整ネジを使ってガスの量を増やしたり減らしたりできるそうなんですけど今最大にしてみまして先ほどの様子なのでこれ以上は炎を大きくすることはできないんだと思いますただこれだけコンパクトであることを考えればそれでも十分かなという気がしますちなみにセリアの、ね、ライターと比べてみてもこれぐらいですので 大きさはね、本当にポケットに入れても邪魔にならない、そんなサイズ感になります。この中央のあたりで 7.5cm、一番高いところから一番下までで 8.5cm ぐらいの長さがありますので、キャン d o のだったら中央で 11cm ほどありますので、本当にね、こちらは小さいね、コンパクトに持ち運びができるサバイバルバーナーということになります。以前まで 火をつける道具とライターを一緒に使いたいときっていうのがあって、私の場合こういうセリアのハサミケースですね。こういうカラビナがついてて便利なんですけど、このハサミケースにですね、岩谷のライターマッチ、これを突っ込んでおいて、ダイソーやセリアで売ってるこのポケットナイフ、カバーがねあると入らないので外しちゃってるんですけど、これを一緒に入れることによって、両方を使えるようにっていう風に。 今までは知ってたんですけど、まあこちらがあるおかげでね、今後はナイフについてもここから取り出せば使えるということになるのもね、とってもいいんではないかなと。まあこれ、一つで全てが足りるようになりますので、参考にしていただければいいなと思います。アストロプロダクツでなくても販売しておりましたので、インターネットの通販でサバイバルバーナーというのを調べるといくつか出てきます。私が見つけたものの中で、